それでは計算基礎学のの第11回の授業を始めたいいと思います、えっと、まず前回第10回目のまとめをしますと、えっと、前回はそのまあ拡張ゆっくりと誤助法の応用の一つとしてその中国常用三法というのを取り上げましたでこれはあの中国常用定理のまあ計算法としてその拡張ゆっくりと誤助法がまあ有効ですよということでその拡張ゆっくりと誤助法を用いたこの中国常用定理の計算法について紹介をしました でまあ、今日の内容なんですけれどもそあの今日の目標としてはこの項目の一番下にある中国女要三宝の、えー、前回やりました中国女要産宝の計算量についてこう調べていこうと思いますでそのために序断、えー、の計算量ですとかそれから拡張ゆっくりとご情報の計算量に関する知識が必要になりますこの序断の計算量などはあのこれまでの授業でちょっとあの必要があったら後で扱いますというふうに延期していたので ここで改めて扱うことにします。ということで今日の流れなんですけれども序断の計算量それからニュークリット誤助法もしくは拡張ユークリット誤助法の計算量について触れた上で最終的に中国女王三法の計算量について説明したいと思います。それではまず序断の計算量の話から入りたいと思います。 ここでは、その一変数多項式の乗用付き余断ですね。まあ、小と余りを求めるその割り算について、え扱うということです。で、ここではその ax と bx を整数係数の多項式、一変数多項式ですね。x を変数と一変数多項式として、bx をモニックとします。それから、えっと、a の次数を k、そしてから b の次数を m として、まあ、あの、a の次数が b の次数以上であるという条件を設けます。 でこのような条件下でその A を B で割るという多項式の常用付きの序断を行います一応ここであの多項式の常用付き序断のアルゴリズムを復習しておきたいと思いますと、えー、とアルゴリズムとしては多項式の常用付き序断 A と B なんですがちょっと皆さんに思い出していただきたいのはこの AX とか BX という、あのー 多項式ですね。多項式をこのような形で表したということですね。で、A0 から AK と並べたのは、0時から K 時までの係数を順番に並べたものであるということに気をつけてください。それからと BX の方は、モニックであると。モニックは何だったかっていうと、最高時の係数が1であるということですね。ですので、こういう形で、この BX の 表すこの係数の組の一番最後の要素は1になっているということに注意してください。でまあ、こういった入力に対して出力としてはあの Qx という Rx という多項式を求めます。一応アルゴリズム内ではあのこのような形でこう係数のをまとめて括弧でくくった組として表します。えー、ということですねで、まあ Q は。Q と R はこのようにその、まあ、上上用小と上用 の, あの環境を満たすということにします。 でえー、と一応アルゴリズムだけをパッ と, えと示しておきますとこういう形になります。で、あの、まあ、そうですね、これ程度詳しくは、詳しく、そうですね、詳しくはちょっと皆さんも後でこう追っていっていただければわかるかと思うんですけれども、基本的にはあの、われわれがその筆算であの多項式の割り算を行う計算がありますね。そそののの筆算の計算計をそのまま そのアルゴリズムの形に書き起こしたと言ってよいかと思います。で、特にその、この辺ではですね、この、えっ、ー、と、まあ、一回一回、その、えっ、ー、と、多項式多いの、うんですね、えっ、ー、と、余りを、こう、一ずつ減らしていくっていう計算が、このループの中で行われておりますので、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、ここでは、あの、 えー、詳しくは、えー、触れませんけれども、一応こういう形でそのあの筆算の計算をです、ね、アルゴリズムの形に書き起こすと、こういうふうになるということで、後で確認してもらえればというふうに思います。で、ここからその計算量の見積もりをしていきたいと思います。まず、各ステップの計算量の見積もりなんですけれども、 まずこれ、アルゴリズムの1行目からですね、順番にこう、係数の指則演算がどこで何回出てくるかっていうのを見ていくわけですね。で、まず1行目は、これは AI の各係数を RI に代入しておりますので、これは代入だけですから、この1行目は計算量に影響はありません。で、次なんですが、この2行目にもやはり、あの、 繰り返しがありますので、ここではまずそのループの回数を数えておきます。この2行目からのループは i に関して k マイナス m から0まで計算を繰り返すということですので、ループがここでは k マイナス m プラス1回起きるというとですね。で、これ θ で見積もれば k マイナス m と見積もることができます。 で、その下の2行目の A のところは、これ代入だけですので、特に計算量には影響しません。で、その次の B の行なんですけれども、ここにまたですね、入れ子になって内側のループが出てきます。これ変数 J に関して、M-1 から0まで動かす繰り返しになっておりますので、合計でここではその M 回繰り返しが起きるということになります。 で、その B の下の行が実際に計算量に関わってくるところで、実際にどういう計算をやっているかっていうと、この QI×BJ というところで乗算が1回。それから、この R の i プラス J から QIBJ を引くところで加算が1回となっておりまして、まあ、あの四則演算としては2回あるんですけれども、これは、あの、θ、えー、で抑えればまあ1で抑えることができるということになります。ということで、 えっ、ー、と、合計の計算量あ、あと3行目はですね、リターン分ですから、あの計算量には関係ありませんで。合計の計算量を出しますと、この B の内側のループが、えー、と計算量はタ1で、この、それが、えーと、B のループが m 回かかってきまして、でさらにそれが、えーと、上の2行目のループで、i に関するループで、タの k マイナス m かかってきますので、えー、と合計の計算量としては、タの m×k マイナス m と見積もることができます。 で、えー、その意味なんですけれども、と M と K マイナス M の意味が何だったかっていうと、M は、えー、これはあのー、割る方の多項式 B の次数なわけですね。でそれから、K マイナス M というのは、えーと、K が割られる多項式 A の次数で、M が割る多項式 B の次数でしたから、その割る多項式と割られる多項式の次数の差っていうのがちょうど小の次数になるわけですね。ですので、えー、この、その、 多項式の上の常き序断の計算量というのは、その序多公式ですね、割る多公式と、それから小の次数の積に比例すると見積もることができます。まず、この事実を押さえておいてください。まずここまでよろしいでしょうか。はい、それでは次に進みたいと思います。